今日は松山市山越えのトリミングサロンドッグディーバに密着取材どんなワンちゃんに出会えるのかな楽しみにしててね猫は<笑>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 ワンちゃんがシャンプーなどのお手入れをするところだよこんにちは一式店長が出迎えてくれましたトリミング室になってます なんかすごくワンちゃんと身近に接するじゃないですか、はいはい、なんかこう気をつけて見てるよっていうところ何かあるんですかいや体調の変化とか体調ってどうやってわかるんですかあとまあいつも定期的に来てくださる子だったら、はあまあ、いつもとちょっと様子が違うとか元気がない、えー、歩き方が変とか、はあ、あとは取り回ってすごいあの体を触る仕事なので、えー、まあ 飼い主さんじゃあちょっと見つけられないようなちょっとしたイボとか怪我とかも見つけたりもあります。タトキアラちゃんは今日から一泊ホテル大丈夫ですか？いいよ。ホテルもあるんですか？あホテルもしてます、えー。あのうちのホテルは誰でも預かるのではなくて、こういうトリミングとかに来ていただいてる定期的に来ていただいてる好み預かって私が一緒に泊まってます。一緒に？はい一緒に泊まります。 いいいつも来ててるるワンちゃんんがないとダメっていう何かか理由はあるんですか、はい、うんだ私が考えたのは例えば自分の子をだなんか一度も行ったことない知らないところに預けるのって私も不安ですし多分犬とかは訳も分からずに「何ここ?」みたいな「いっぱい知らん人がおる」みたいなそういうのをしたくなかったんですよ。なのでやっぱりこう私と信頼関係ができて、まあ、預かっても大丈夫かなっていう子のみ。 預かるようにはしています。一式さんはどうしてこの仕事に就いたんですか？ある金融機関に勤めてたんですけど、やっぱりその夢を捨てきれずに。やっぱりやろうと思って、会社を辞めて学校に行き始めたのがきっかけなんですけど、初めはそうなんです、うん。トレーナーになりたかったんです。<笑>入ったところがトリガーもしてるところだったので。 トリミングの魅力にちょっと取りつかれまして<笑>、もうトレーナーよりトリミングみたいな<笑>。とにかく楽しいんですよ<笑>。とにかくなんか可愛くなるし、なんか嬉しいです。自分がそうで す, うです、えー。ここ名前はマーロン君です。マーロン君。 何人くんはいつも炭酸パックするんでいつもしてますねパックと炭酸泉炭酸泉炭酸泉のかけ流しをえ、やってます炭酸泉かけ流しって人間の温泉みたいなもの、ね、あ、そ う, ですそうです、そうですこのシュワシュワ言ってるのが炭酸なんですよ、うん、あ、宮口から出てるのがやっぱりです、このん、えーだう、ね、炭酸です何かクーカットが何かあるんですか はえー、と毛穴の汚れがしっかり取れたりするのと、はあ、あとは血行促進とか、はあ、こ, れこれがハーフパックですええー、これ何のために<笑>これは毛がふわふわになるのと、はい、あと静電気防止とか毛玉防止になります<笑>えっ、ー、虫 お ち, おちハーブでそうなんですニームっていうハーブが入っているのであのダニとかノミとかカーとかまあそんな完璧ではないんですけど多少はあります<笑>天然の虫をお<笑>ちょっと飛び散るんで匂<笑><笑>いとかあるんですかパックですか、はい、パック少し匂いちょっと緑の匂いがしますね、はいえー、ちょっと草の匂いがはーはーワンちゃん的にはこれ匂いになる ね、どうですか、ね、もう慣れたかな、ね、結構ペロペロ舐める子もいますえっそう大丈夫なんですねはい、はい、舐めても大丈夫なので顔まで全部つけれますシャンプーしたりするとき気をつけることって何ですかえー、っと温度管理と温度管理、はい、このシャワーのお湯の、はい、温度管理とあとはまあ嫌がらないようになるべくはい、はい <笑>シャッ何で4回なんですか あの泡で使うので負担がないようにでも汚れが落ちるようにへえー、あらかじめシャンプーはお湯に溶いとくんですねそうですそれどうしてですかこの方が早いからです早いかあなるほどへ<笑>、えー、よっかい もともとトリマーか美容師かで悩んでて、はい、で美容師やってたんですけど、はい、ちょうど4年美容師始めて4年目ぐらいに犬を飼い始めて、はい、であそれで自分でやりたいと思ったんで、はいはい、学校に行きましたえー、でもそれぞれの良さが<笑><笑>ありますかね<笑>よいしょ マロンちゃん、よかったねあなた。帰ってね。ほらもうないて。マロンくんのお手入れは後半に続く。猫は。あの愛媛新聞にも掲載されて私飛んできたんですけれども、9月半ばぐらいでしたっけ、猫の虐待の事件があったんですね<笑>。 そうなんですよ。あの前の晩にあのこういう事件があったっていうことを発見したの人からお電話いただいててで、その人が翌日あのこちらの方にこんな子なんですって連れて店に来られたんですよ。愛媛犬猫の解散に、はい、うわ。それで ど, どういう状態だったんですか？あの生きたまま両耳を焼かれてたんです。子猫が。その子はじゃあ。 まだ生きてるということですか。生きてるんですよかった。はいはいはい。治療中なんですか。そうなんですよ。そういったことがもう松山市内で起きるっていうのは怖いことですよね。怖いです。麻生田地区なんですけれども。あの以前からね、何度も麻生田地区とか。その隣接した石井地区であの猫、ね、の虐待が。何度か放送されたと思うんですけれども、ちょっと。 この春からかなり何匹も虐待されてますのでもうどううにか犯人見つけてもうストップさせたい、うんはいはい、これってもうたかが猫の虐待し事件とかじゃないですもんね。そうですこんな残酷なことはあのねもう皆さんご存知と思いますけど動物虐待はあの 何度も繰り返し行われますし、それが人間の方に対象が向くことがありますので、あの子供さんとか高齢者の方も気をつけないといけないんです。そういった残虐なことをしてるのを見つけたら、私たちはどうしたらいいんでしょうか。あの最寄りの警察に必ず届けてください。 こ, ここういういとは見たんでですけど言って、はいはあ、でも死体とかあの虐待されている動物がいたら、うん、もうかわいそうなんですけど写真撮って、うん、であのその場に警察を呼んでください、はあ、現場検証してもらってください。 じゃ現場検証をちゃんとしてくださいって市民がお願いいすすするととううことですねあそうでねそ相手にされない場合もありますので、うん、そうしたら、ま、あの麻生田地区で高校あった時には、ま、警察がすぐ来てくれたとか、うん、あのちゃんと来てくれたという事例も言ったらあの来てくれるようになると思います。 他では、検察が来てくれたんだけど、うちでもやってくださいって言えばいいんですね。ねそうですね。はい。わかりました。こういったことをね、あの野放しにしていると、大変なことに結びつきますもんね。これはもう、ちょっと放っておいたらいけないんじゃないかということで。あの、いろいろと、いろんなアイデアといいますか。あの、幼稚園とか、あの、小学校とか。まあ、あの、包括支援センターとか、そういうところにチラシを持って行って、ご近所の人。 に、あの、見,、ま、見守りたいようなりますよね、うん。そういう感じでちょっと見張っていただくというか。パトロールというか。そうですね。そういうご近所の目で、あの、ちょっと犯罪を防いでいこうということで。普通はあの、抑止力になるから、あの、パトロールをっていうことなんですけど。うん 抑止力だけじゃなくて、うん、もう犯人を見つけたいと思います。はい、犯人がその辺、うろうろしてると思うと気持ち悪いですよね。うん、怖いです。うんうん、あの実際、あの猫の死骸を捨てられたオタクっていうのは、うん、あのテレビの取材を受けた方だったんですよ。うん テレビの取材を受けた方のお家に、はいうんうん、あの猫の死骸を捨てられたんです。じゃあ、そういう恨みがあってということです。わかりませんけどん、そうかもしれないと思いますよね。だから、どこかで見られてたんだと思うと怖いです。とても陰湿で許せないですよね。はい。はいはいうん、はーあのー。 こういった原因はいろいろあるかと思うんですけれども、うん、私たちがこういった事件をもう増やさないためにはパトロールそれから他に何かかありますかあの今回の麻生田地区4丁目なんですけれどもあの松山市に聞きますと、えー、野良猫の苦情が多い地区だったそうなんですよ。 でなので、あのその根本的にその野良猫をなくすですかあのまあ全国的に地域の猫活動っていうのがあのみんなでやっていって、あの地域のあの被害とか苦情とかをなくそうっていう流れになってるんですけれども、それも一緒にした方がいいかもしれない。はい。でも例え、あの野良猫に被害は？ って言ってもそれが殺す理由にも虐待する理由にもなりませんので、うん、虐待していいってことじゃないですもんね違います、うん、飼い猫が被害に遭わないためには当然出さなければいいわけですから で飼い猫の避妊・去勢をしてあの猫を生まれた子猫を捨てるとかいうことを、まあ、飼い主さんがしないようにうこれ以上それを増やさないようにあはでそれとあの餌をあげるのならば必ず避妊・去勢手術をするこの手術をしない餌やりさんは無責任な餌やりさんということであの周囲の人に あの叱られる餌をやるなって叱られても仕方がないことだと思います。うんはい、はい、それは S.R. さんも自覚してほしいと思います。はい、あの私みたいに猫が大好きでも、うん、やっぱりあのそれそういうことをされている人は許せないです。猫嫌いを増やすことにつながりますもんね。はいうん、うん。はい。餌をやるなら。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 炭酸泉かけ流しーハーブパックシャンプーが終わったマーロンくん次は正直ですかこれは正直<笑><笑>みたいな感じですけどあの風がボォと出てああドライヤーみたいなもすかそうですドライヤーの風が強いやつです暑、えー、くはない暑くないです冷たい風が出ますえ風邪ひきませんかあ大丈夫だと思います。<笑> 暑いのはワんじゃんダメなんですかねダメですね結構ドライヤーで熱中症でなくなる子もいるとは聞いてます、えー、冬場でも冬場でもやっぱり暖房効いてると思うすじゃあ家庭でするときなんかはもう冷たいスイッチでドライヤーしてもいいんです ね, ですね、はい、え次は何ですか次は普通のドライヤーですひらしで伸ばしながら乾かします いつものみたいにみたいな感じんです、うん、そうですまー、あ、ちゃんはもういつもと一緒で毎回同じ長さにしてますへ、うん、みたいねねこのカットのなんかポイントってどこなんですかポイントはもうすっきりですスッキリスッキリ飼い主さんの要望がかわ、はいもう可愛さいらないらしいんでかわいさいらない<笑> 1時間半ぐらいかかりますねそうですね、2時間、1時間半から2時間です人間並いですよねそうですみんなそうです、カット研修だいたい2時間ぐらいです1時間<笑>梅子ちゃんみたいなこういう毛がね、はいはい、伸びない子はい。 1時間弱で終わりますシャンプーだけにシャンプーとこの子はいつもラグジュアリーな A コースしてもらってるんで す, 何ですかえ a コースって何さっきのマーロン君がしたやつにで海藻パックみたいなやつハーブパッ ク, パッ ク, パックプラスお風呂入ったり歯磨きとか耳の仲間でしたり保湿ケアをして、えー、見てくださいこの毛づやチュルチュルツヤツヤ 猫ちゃんは終わったんですか猫ちゃんはお泊りしてましたあそうなんだはいだ本当昨日帰る予定だったんですけど、えー、はいはい明日撮影朝からあるんですよだったらぜひぜひ写させてもらおうそ う, らそうなんですええー。お洋服まで持ってきてくれてそれだったら寄してくれたらいいのに<笑>だってこのお店相当ワンちゃんいるのにはい。犬種が全然ないですよねあですかそれはすごい気をつけてますあ、そうなんですか 私が嫌なのでそれが嫌ですか嫌じゃないですかだって預けるわ自分の子預けに行って臭いところは絶対嫌やなと思ったんででもまあいい匂いもあまりさせないようにして無臭、うん、無臭ですよね<笑>無臭猫は<笑><無臭><笑>松山市山越六丁目のトリビングドッグディーバですあなたのアイドルを素敵に輝かせます。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 今日は山山市山越のトリミンンググサロンドッグディーバに密着取材ちっも大丈夫<笑>いいですけどつの何だろう アシちゃんあ の, 失 敗, す<笑>しの失敗するところを知ってくれたい女の子な ん, なんだけどこ こ, ここに来るときだけいつも嬉しくておしっこしちゃうんで<笑>ウレションってやつですか<笑>だからね来るといつもトイレこうやって座らせるんだけど絶対にしないほか<笑><他>です<笑>ちょっと忘れないうちに耳掃除してしまいそうなんで。 このあと病院に行くらしいので掃除をせずにちょっと耳毛だけ抜いておきますどうしして掃除しない ん, ですかなんか掃除してしまうと菌がいなくなってしまうんで 何, の何が原因でっていうのが分からなくなってしまうので病院におすすめするときは耳掃除しなかったりしますわざと。何しようね、光ってます<笑>てますす見 怖, ね、怖いねフリーにしてるんだよ見とかんと<笑>なるほどクリーにしてるんだよ自由に遊ばせてあるそうですね社会性身につけてほしいんでえそういうことがあったんですかそうなんですよううやっぱり犬の世界を知っとかないと、うんはあ、他のワンちゃんとのそうですねどこにも行けないじゃないですか、はあはあ、怖がってみたいな。 さすがにもう大人で怖がってしまう子はもうかわいそうなんでまあそういう子は分けたりもしますけど基本的にはみんな仲良くしてほしいので本来の犬の姿は忘れてほしくないです目が光っててちょっととりあえずなんか触っても嫌がらないようにはしておいてほしいです 特に先、はい、足先とか耳なんかそういう先の部分ってやっぱり嫌がる子が多い耳とか、はい、口とか、はい、そういうところをやっぱ普段からこう触ってあげて慣れさせてもらうと、うん、まあドッグディーバでは迷子札をおすすめしています。 迷子の子をなくしたいからです。悲しい子を。を迷子になると、うん、保健所行っちゃいますよ、ね。うん、もうなんかフェイスブックとかでもね、よくシェアされてますけど。かなりますからね、はい、松山市内だけでも。ね、なんか今は多分、保護団体の方が一生懸命動いてくれてるので。 まあまあでもそれでも殺も多いですけど、前に比べると減ったとは思うんですけど、結局その保護団体の方にそのワンちゃんたちが移動しているだけってイメージはあります。マイルド。うん。つけてください。つけてください。お願いします。ありますここに。にあります。 ねいね色んなことあります。お わがままでえすごい愛媛 CATV の「猫ワン」っていうのはちっと見てるね。 おお父父ささんんに抱かれるとと落ち着きますもん<笑>そう私はやっぱり怖いる<笑> が, ママが聞くだ逃げ道こっち<笑>そう、ね、言われ慣れてるんやー。 ああもうあもう乗る乗るっていうん、乗るな帰りたい。次回のご予約取ってないまた1日。すいません、一日、一い<笑>じゃ届けます。バイ<笑>気をつけて、はい。ありがとうございます。マーロンくん、お疲れ様でした。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 お気軽にお電話ください。ネコワン、そろそろお別れだよ。ネコワンはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。